行きます の時間ですよいきます 全弾発射これが射。られるものならてみるのだ何<笑>で持ってるの<笑> 泣きの時間ですよ。 ついななたたちゃっていだよ移動する。 覚悟すら得意反射のめ あんな の, のてっ怒ったんだから<笑>あかいつ怒らなきゃいけなくなったじゃん<笑>あなたたちのせいだよあとはお任せしますね一発で吹っ飛ばす逃げても無駄だ 分析完了弱点の爆風ですは<笑><笑>こんなも先生の敵は逃さないクリアー次のステージへ お待ちしておりました先生